ハハハハハハハハハハハというわけできょうは、えー、中野区のセントラルパークの方でやってるーーあのオクトバーフェストに来 て, ますやってきました<笑>今日も。 金曜日だし、そうたくさん飲みたいと思います。たくさん飲みたいと思います。<笑>いいます<笑><笑>はい。で今日もあのゲストに来てもらってます。じゃん。<笑><笑>あ、こんにちは。はじめましてですね。です杉谷くんは<笑>僕のもう古くからの友達で、うん、で福岡に住んでた時、うん、ね、うん、僕たち九州出身なんですけど、うん、その時から。 仲良くしてる友達に今日はやってきてもらいました。はい、まあ彼もねお酒大好きなんで、うん、一緒に飲んでいきたいと思います。一緒に飲んで行き、<笑><笑>じゃあ行ってきましょう。じゃあ行ってきまーす。イエーイ。まず一杯飲みましょう。あじゃあでここスタートにしよう。うん<笑> オッケー、ここスタートよし。はい、というわけで、買ってきました、はい。乾杯しましょうか。乾杯。うまい。うまいね。うん、今日初ビール。うん、<笑> 今, 日<は><笑>今日は、えー、っと、全部。これが。パンフレットチラシなんですけど、十二のお店が、あの。うん 出店してるみたいで今回はですねこの12店舗のビールを全部制覇していきたいと思います<笑>まず1店舗目はい 最初そこで3回買ったけどさ、次からはさちょっと片方でいっぱい無理しないとお金が取れなくなる。いやそうだよね。<笑>どっちだかそれ店舗でさ3000円ずつ使ったらさ3万6千円くらい。<笑><笑><笑>確かに、うん、本当に。そうよね。いやそれは無理やわ。あ、うん、そしたら次買いに行く。 とりあえず一杯飲みました。したあさあ二杯目。じゃあ別け周りだわ。向こうから、ね、じゃあじゃあ次やってまいりました。二杯目二杯目。ちょっとね次からはねあの各店舗<笑>あ一<の><笑>杯ずつ<笑>各店舗でね三杯ずつ頼むとねすごいことになるので、うん、各店舗一杯ずつ一杯ずつ頼んできました。うん、はい。 <笑>今回枝豆あるから、ねああ<笑>うん、美味しい美味し い, ずゃんショいね食べよう。うん これで1000円だからめち ゃ, くちゃお得じゃないね だ, らお得だねそう考えすごい量入っていいと思うだもら<笑><笑> 12歳したんでしょ。あそうか 人回りした、はい、で犬あ犬も1年制覇したもんね。<笑> したら、また。半杯目。半杯目。あ、美味しい、ね。普通のビール。<笑>飲んでみ。あ<笑>ん<笑><笑>だけ飲んでたら、お皿いっぱい溜まるし。<笑><笑><笑><笑>あいあい皿。 俺しな今知っったたんだけど絶対もううう、う、ういててるからからヶ月で確に<笑><笑>え、そそそそそうなんだ。 る人がいる俺が送るそれ見ました確認しましたよっていう感じで終わる人が多くてなんかもし「ああ今日おはようご仕事頑張ってね」って人がいても「こうはい、はい」っ終わる人が多かった<笑>おはよう<笑>そっちも頑張ってねとか欲しいじゃん俺はね俺は欲しい人なのそれで終わる人が多かったから<笑>何なんだろうなーってでもそういう感じの人をなんか ね, ね好きになっちゃうっていうか なっそうなんか追いかけたい派だからなんかあんま来られる人はなんかちょっともういいからってなっちゃうから、えー、でも来ないなら来ないで結構もうプンプンしてるのなんで返さないんだよとか言返せようとは思っちゃうんだ俺はねだって寂しいもんよ だだっっっててて俺頑張ってる<笑> 今, 日俺今日俺も頑張るんやけどなひ一言頑張れって好きな人から会ったら頑張れるやんとかういなんででも最近はなくてもまあまあいいやって思うようにはなってきた年齢なのかその人とのことが好きすぎるのか好きすぎるのか だからなんかもう許してるっていうか許さなきゃしょうがないみたいなまあまあそうですよねそう<笑>あ俺がねあそうそう<笑>恋愛の話<笑>あああまうん似てないよこっちの方がさっぱりしてな い, いや 俺、すげえめめしいから<笑>なんかくんはなんかその辺さっぱりしてる気はするそうかな俺はも う, い, や俺もうなんかいつもキーキー言ってるもんでもさ女の子とかってさなんか白黒をさせんたがらないっていうかも う, かもう喧嘩したくない人が多いからなんかこうやんわりその場を逃れようとしない 俺の経験上ねそうかね逃れおいたすだき ま, すまー美味しそう。 しいうまいよ、うん、かったうん、うん、うん、うん、うういいいいまま 中野駅ででで俺のを 一, 一目ももも見ててくれれななななかか<笑><んで><笑>かっっったんんそこいいかなっていや何それいやなんか、ね、いつも言ってんのそいいね、つ言嬉しすごあとと3倍目。まあま<笑> ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハすハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハいハハハいハ、うん、っハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ はいューーーユチバあ る, あるげようか<笑>そおいで<笑><笑>でしそうイエーう うまっ。ま見て。めっちゃでかい。ビールかかっちゃう。<笑>めっちゃでかい。ね。大きいね。おいしい。きくない？これ当たりじゃない？これ当たりじゃん。<笑><笑>全然でかいねん。<笑>まあいいや。ごめんね。<笑>いただきます。すごくない？<笑>顔くらいあるんだけど。嘘でしょ。嘘でしょ。<笑><笑> 美味しいおいしいね。 それ届けたのが…届けたっていうかう、ね、届けたのは8月8日なんですで、春、は、の、い… 5日か6日か5日じゃないかな六日だって読み込んでえ、なんかでも…一応あれはあるんじゃないの あ, あ、ありましたねあ、それ紙の日付なんじゃないそうそうそうそうそ う, そ う, そうだね覚えとき<笑><笑>俺やったら絶対覚えてるわそうだよ 写メ撮ってるわ、俺だったら。写<笑>メ撮ったわ。写メ撮って待ち受けにしてるわ。<笑> め, め, めめしいから<笑>絶対い。俺だったらそうする。<笑>今に、一緒にする。そうそうあ。そうなんだ。あ、だからだ、あ, らあの、キッチン狭いんだ。だそうんだそうキッチン狭いところに二人でって思ってたんだよ。<笑> い, や い, や い, やいや、でもね、はい、キッチンは意外と広い。広い。広いっていうかね、えー、まあ、近い。一人暮らしを。 逆にベッドを置いてる部屋の方が先輩あ、そうなん、ね、<笑>前回のやつもあ見た見た、うん、電話なやつそうそうそうそうじゃあ見た電話来ましたちょっと見てやめようと思ったけど最後まで見ちゃったあは<笑><笑>見たんい<笑> え、君くあいうこと言うもんかっこいいからいなああいうの言うからな決すぐに何のため息なのそれ<笑>い言うんやんビールの祭りだからね今回のまあまあそうだね今回の企画がドイツだからそうはいというわけで、ね、目標を 5早め。はい買ってきました いいいろろ飲みたたんだけどさすががに無無<笑>無理理理ある<笑>結構、いやー、酔っ払ってるよね。 もうそれは酔っ払うでしょううまあでも言うて5杯ずつだけどねでも量が結構多いからんだね選べるしね300ミリと500ミリとなんか1リットルとか2リットルのお店もあってあっ た,、うん、あった選べるんであのこのオクトーバーフェスト112日まで うん、12日までやってて、日, まで日曜日までやってるみたいなので、うん、ぜひぜひ、あの時間がある方は、明日、明後日、来てみてください。う、ね、って感じです。すごい<笑>、ね、まあ、うちらはこれからまだまだ飲みますけれども、チャンネルはこの頃くらいで、ここまでということで、気に入っていただければ、チャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。イインスタターツお願いしますいします<笑>ではま た, ではまたー